皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月8日、第21回バトルグランプリの開催が発表されましたので、予行演習のためにコロシアムに来ました。前回は C1 で終わったので、今回もまた C4 からスタートです。早速負けてきました。負けましたが、C3 ランクに上がりました。でも、やはり納得いかないので、もう1試合行ってきます。 今度はなんとか勝てました。強敵撃破ボーナスとかがいっぱいついたので、1勝しただけで C2 ランクに上がりました。やってることは完全に規制ですね。でも、気にしないスタイル。せっかくなので、B4 ランクまで上げておくと次は楽できそうです。頑張ってみます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。